これは今日みたいに蚊がたくさん飛んでる暑い夜だったねでも気になったんで恐る恐る聞いてみたの何やってんのこんな時間にってマヨネーズが足りないんだけど局長なんてことするんですか大切なお家を局長大変だ局長がどいつもこいつも怪談なんぞにはまりやがってんだ最近当たら蚊が多いなジョギング 嘘をつくっちゃねえそんな格好で走ったら頭ひだるまにならうそんなんじゃノイローゼになりますぜ何よそう今あそこに何か見えなかったおいこれで何人目だえー、っと18人目でさ天下の新仙組が幽霊にやられてみんな寝込んじまったなんてみんな上ごとのように赤い着物を着た女と言ってるんですが局長を連れてきましたおう山崎ご苦労お任せるねゴリラ あれ、今ゴリラって言ったゴリラって言ったよねあのー、みんなが見たって言ってるのは女の霊なんですがお前の体に霊を下ろして除霊するからお前ごとしばくなんだそれ誰でもできるじゃねえかうわっはい今これ入りました霊入りましたよこれいいから普通の女やれや無理よおっわっきゅの前までお願いしますお願いするのかいあんたの人生それでいいのかありゃ多分人間じゃねえ 頼むから待っててよおぼすんじゃないよああ赤い着物の女が…近藤さんしっかりしてくださいえんちゃんの手汗ばんでて気持ち悪いやろあ赤い着物の女土方さん何をやってるんですかこいつはそうかもしれんが俺は違うぞビビってんなおめえだろ引っかかるかってんだよいやばって どんん、ね<笑>ね、<笑>上等じゃねえあ 私、地球で言う、いわゆる神いなアマントで、最近会社の上司との間に子供ができちゃって、あの人には家庭があるから、私一人でこの子育てようって。すみません、その顔の影強くするのやめてくれませんかてめえ、なんざいなくても俺だけでどうにかなったんだ。ビビりまくってたくせによく言うぜ。びっくりしてただけだ。大きな間違いだぞ、これは。あれはお前、被告に乗ってやっただけだ。銀ちゃん、そろそろ帰る。やってるあるか、二人とも。 間違いなく大物ですよやっぱアマントが来てから地球の生態系もおかしくなってますね見た目がグロいもんほど食ったらうめんだよすごいのスレター見て見て、えー、親に電話しろ便称してもらうからなまたお前ら<笑> さんだってな最初から謝れば怒んないよ、そんなに。すいませんでした、皆さん。あの僕もメガネ割りますんで勘弁してください。これでお前、もし皿が割れてたらさすがのさんも切れてたね。いいか俺の皿だけはこの皿だけは何人誰とも触れさせて。何が大変なのか知らんけど。 ああ、ごめんここはあんたの家じゃない俺の土地なんだよこっそらだてめえらが親父の金玉に入ってる頃からここに住んでんだここら一体にどでかい<笑>ゴルフ場を作りたいなよ あ, ここあいつのどっからゴルフボール飛んでくるかわかんないよほらサウタールよおさあれは昔俺が乗ってきた船だだが俺の姿は地球人にとっちゃ化け物以外の何者でもねえは生きる場所は得たが死んでたも同然だったよそいつはいつの間にか池のほとりにいたんだ あめいつもそこで何やってんだ娘は肺を患っていたそれからあいつと語る時間だけが俺の生きる時間になったおめえが体直すまでここは俺が守っといてやるよ綺麗なままでなわかった約束だからねおじさんおやよし準備いいなじゃあ頼むわえ私三郎が カッパ兄弟が長男トローガッパ。うん、なめ、ま、た, 来てたのか。う、聞いたぜ。ああ、なんか本物のカッパが出たらしいぞ。そいつはこえな。ひょっとしてお前。何今時扇風機なんて使ってんの血の滲むような思いで手に入れた扇風機なわけ。いいかい今度は壊さないように大事に使うんだよ。いや、壊したのあんたじゃないですか。てめえ。さてはそれ拾ってきたな。た金何に使ったるか、パチンコある あやつめを殺す算段を整えたのはネズミや様。<笑><笑>これからもよっきーになんだ、誰かいるのか。どっちくけど、必殺の断りを表す闇商人ネズミや。かよわき民衆を食い物にしようお。おい、こっちだぞ。最初に探してくれませんか。ほら、<笑>見えなきゃよかった。作戦失敗、退却よ。えー、あら、心配近い。 おはよう。そりゃそうと、先月の家賃今日までに払ってもらう約束だよ。銀さん、ケツの穴のお天気注意報始まっちゃいますよ。うーん、何やってるか心配。来るなー。<笑><笑><笑><笑>この人、誰。あんたが連れ込んだんでしょうが。こ<笑>こは若いうちに遊んでた方がいいやろう、えー。何も。<笑>そうか、そうか、よかった。<笑>夫婦の間に間違いなんてないわ。 どんなマニアックな要望にも私は答える、えー、そこ口じゃないかこの納豆のように絡み合った中じゃない結婚は惚れるより慣れあるよおめえらまで何言ってんのな、だいたい僕らお互いの名前も知らないのにさ結婚だなんて<笑>ん目悪いなら眼鏡かけなよどうぞ末永く幸せにしてくださいね旦那様追手を交わすためしばらくここに身を潜めさせてもらうわ、うん、あの、冷蔵庫にあったプリンじゃん記念の納豆プリンです この家のパワーバランスはまず俺、次に神味だ、覚えとけ大丈夫よ、これ案外いけるわよお前が食うなプロデューサー気取りかよ、カーディガン肩からかけんぞこの掟が守れねえなら出て行け、このクズ女どうしたらどうなるの納豆、うん、が、納豆がああね今あの女の人見てたでしょ何やってんだい、こんなところでどちら様ですかそういえば銀時、今日までに先月分払うやいけど銀さんはもう、私のものなのよ どうせあななたは過去の女昔の女昔思い出に浸ってなさ あ, あ, あれだ。お魚くわえたドラネコをかけてる拍子に転んで。もっともっといじめてほしいいや、始末屋さん。美しい始末屋さんにどうやら私は恋をしてしまったようでね。携帯番号ゲッツしちゃったよ。ぜ<笑>ひまた会いたいんだが。腹くくったよ。俺も男だ。こんな俺でよかったら。もらってください。そう じゃあ、一緒に来て初めてだから優しくし、ね、僕も、女には気をつけようこの穴、いつから開いてたのまずは、お父さんに会ってもらうから私、箱売り娘だから、門限厳しいの体中、毛だらけで出っ歯の悪徳氷菓子よ誰だあれお手伝いの中村さんよ結婚したら、奥さんのこと、縛るよえっ、縛る縛られたい縛って縛ってもっと強くて縛ゃだ 始末屋が乗り込んできたぞ中村 B、中村 C、中村ディ D 中村ばっかりじゃねえか<笑>始末屋の女が見回りの兵を突破し屋敷内に潜入した模様です数々の罠を乗り越えんとここまではたどり着けんお父さん、かなり厳しい人なんだ向上氏は、道が閉ざされても二人でやっていけるか見極めているみたいんなんですかあいつら一体誰なんだろ今度は<笑>っ<笑>やったー 銀さん、娘さんを僕に